よいしょ、YouTube、こんにちは、ヨ o です。今日はヘディングのリフティングのコツを説明していきます。最後までぜひ見ていただき、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速解説に入っていきましょう。今回のポイントは以下の3つになります。まず、ポイント1ボールを上げる高さ。ポイント2 下半身でボールがずれた場合バランスをとりましょう次ポイント3膝でボールを上げる膝のクッションを使ってボールをしっかりと上げていきましょう次に練習方法に入っていきますまずステップここでは1つしかありません、えー、手から上げてヘディングというのを繰り返してくださいで上げてヘディング1回して、まあ、手でキャッチ で、それがもう余裕になってきたら、そのヘディングの回数をどんどん増やしていってください。で、ここで大切なポイントを説明します。上げる高さです。高さはボールがだいたい2つか3つ分上ぐらい。あんまり上げすぎないでください。あの、余裕を持たせたいためにポーンって上げたりしてしまうんですけども、かえってコントロールが難しくなります。次2つ目。ボールがずれたら、 下半身で、えー、移動して常にボールの下に入ることが大切です。もう単純に考えていいので、あのボールをただ真上に上げて、その動作を繰り返す。で、ちょっとずれたらボールの真下に入ってるれでまた真上に上げ返す。もうほんとそれを繰り返すだけです。で、次に最後のポイントですね。えー、ボールを上げるとき、膝のクッションを使ってあげてください。 えー、変に顔を上げたりしてボールを上げないようにしてくださいボールが落ちてくる前に少し膝を曲げてボールが当たる瞬間に膝を伸ばす膝を使ってボールを上げることが大切です以上3つしっかりやればかなり回数は伸びてきます、えー、またわからないことなどがあればコメントしてくださいねでちなみに今回ちょっと応用編も載せておきます応用編は肩でリフティングをするというのをご紹介していきますほとんどヘリングの リフティングと同じなんですけども腰を少しひねって反面になりますでボールを当てる場所はこの肩の骨張っているところあんまり先っぽすぎない方がいいですね肩のこれも同じで、えー、決して肩でこう上げてはいけませんボール膝であくまでも、えー、ボールを上げるということを繰り返してください肩までできたらかなり上手ですねやばいですぜひ挑戦してみてくださいということで今回の動画は以上となります